みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。ヒットソングに学ぶ作曲理論講座ということで、えー、今回の動画はです、ね、4曲ほど洋楽を紹介させていただこうかなと思います。洋楽です、洋楽。あの同じコード進行をずっと繰り返していって、メロディーを変えたりとか、あと使っている楽器とかを変えたりする手法を、まあ、紹介させていただく予定なんですけれども、個人的に邦楽よりも洋楽のほうが なんかそういう割合がすごく高いような気がします。特にアメリカ圏の音楽はすごく多いような気がします。まあ、多いというか、日本邦楽でももちろんあるんだけれども、なんかヒットする割合が向こうの方が高いという言い方が正しいのかなという感じですけれども、まあ、そんな感じでございます。それで、まあ、普通にいつも通おりコードを書いてアナライズしていくだけでもいいんですけれども、えー、ちょっと面白いかなと思って、えー、こんな感じでキーボードと、あと、このルーパーという録音するおもちゃ。 こんなのを使って実演して遊んでいこうかなと思います。よかったら参考にしてみてくださいませ。楽しんでくださいませ。では、では早速1曲目に紹介させていただきたいのは、ベン・イー・キングさんという人のスタンド・バイ・ミーという曲でございます。スタンド・バイ・ミー、まあ。むっちゃ有名な曲なので、知らない方はなかなかいらっしゃらないかと思いますが、タイトルは知らなくても曲は聴いたことあるという方、すごくいらっしゃるかと思います。いろんな人がカバーしていますけれども、ベン・イー・キングさんの場合は、キーは B フラットで。 言っておりそれで、一応、ディグリーでアナライズをしてみると、11664511というとってもシンプルなコード進行になっております。それで、この曲の何がすごいかというとです、ね、なんで1曲目に持ってきたかというと、この曲、この8小節をイントロからスタートして、A メロ、サビ、A メロ、サビ、感想、サビ、アウトロまでずっと繰り返すんですよ。 4分ないくらいの曲だと思うんですけれども、ずっとこの8小節をひたすら繰り返していくものです。どういうことか、ちょっと実演をしてみましょう。やってみましょう。えー、とまず、ドラムパターンを入力してみます。 今、8小節分のドラムパターンを入力したんですけれども、ここからちょっとこのベースといいますか、そのブンブンブンブンというベースノートを入力していきます。B フラじゃなくて、A からスタートしてみます。 の名前、スタンドバイミーという曲名を知らなくてもこのフレーズを聞くとああ、その曲ねってなりますよね、この曲なんです。で、今、8小節分入力をしましたけれども、ずっとこれを繰り返していきます。やってみましょう。A, A から。The night has だけなんですよ。で途中でそのソロみたいなのが入ったりとかして。 すればひたすらパフォーマンスをしていくことが可能ということでございます。まあびっくり、まあ、くり本当に8小節しかないのです。スタンド・バイ・ミーを恐るべし、まあ。そんな曲もあるということです。こんだけシンプルでも曲は作れてしまうし、ヒットソングになりうるということでございますよ。まあ、音楽というのは本当にまあ、ね、奥が深いというか、面白いもんですよねで。その次に紹介させていただきたいのが、ファレル・ウィリアムズさんという方のハッピーという曲。 2013年の後半だと思うんですけれども、ディスカブル・ミーという映画があって、それの主題歌だったわけなんですが、2014年かな。ちょっとその辺は曖昧ですけど、まあ、その主題歌、映画を抜きにしてもめっちゃヒットしたので、まあ、知っている方も結構多いかと思います。えー、と街中とか、ね、その CM とか、CM じゃないか、まあ。街中でも結構流れる機会があったと思うので、曲名詞じゃなくても、あ, あ、その曲ねとなる曲だと思うんですが、どうでしょう。この曲。 コードを書いてみると、まあまたシンプルで、こんなもんです。えー、僕 は, こ の, 曲は A この曲は A フラと判断しているので、このままディグリを書いていくと6、6セブンス。それで、ここは4、3、3、6。こんだけですよ。まあシンプル。まあシンプル。これしか来な い, いんですよ。最初、A メロはひたすら F セブンスです。えー I think I'm crazy, same but the みたいな感じで。で、また F7 で。Such a nice y h i n g you can take a b r e a s e i m on my everlounds that go to space.With the air I got, on, okay, baby, by the way.because. I'm...、Um...。の後に来るサビもこの4小節だけっていう、この笑っちゃうぐらいのシンプルさ。A メロ F7 一発ですからね、ずっと。じゃあちょっとこのところやってみましょうか。この4小節。 まずドラムからまた入力して実演をしてみたいと思います。うん、こんな感じですねで。ちょっと C からやってみます。はいまあ、これで入力は完了でございます。他の楽器もいってみましょう。 がひたすら繰り返して い, くいかれているということが分かっていただけたかと思います。本当にこの4小節でそのサビが構成されていくと。で、あの曲、うっと最後の方はずっと、ね、このハッピーハッピーハッピ ー, ハピーみたいな感じでひたすらこのクラップが入って盛り上げていくんですけれども、あれの場合はひたすら最後サビを繰り返して、いろんなコーラスとかいろんなメロディーとかを入れることによって、ぐわっと盛り上げているという手法になるわけですね。 あの曲、冷静に聴いてみるとあの、パターンもシンプルですし、使っている楽器としてもすごくシンプルなんですよ。最初、ちょっとこのエレピの音と、あとアコースティックベースっぽいシンセーベース、あとドラムの音、あとファレル・ウィリアムズさんの歌声だけと。でも、サビに入ってきたら、ね、その「えっとそう」イソだっけ、「そうい」だっけ。なんかちょっと忘れちゃいましたけれどもなんか、そういうこの広がりを持たせるコーラスとかが入って、あんなに立派な仕上がりになっているということでございます。 まあ、コードと進行としてはすごくシンプルということですね。それで、同じように。なんか落ちてきました。<笑>滝沢ギター検定のときの抽選の玉ですね、これは。<笑><笑>同じように、テイラー・スウィフトさんの曲もちょっくらアナライズしてみたく思います。えー、We Are Never Ever Getting Together という曲でございますね。<笑>この曲もなかなか衝撃的なんですよ。コード進行を書いてみるとすると、 パラパパッ、パラパパッ、パラパパッ、こんだけ。こんだけです。<笑>する必要あるかどうかわからないですけれども、一応コードのコード進行をディグリで書くとすると、これだけ。スタンドバイミーの上を行きましたね。スタンドバイミーの場合は8小節でしたけれども、こっちの曲の場合は4小節だと。最初から最後までずっとこれです。やってみましょう。 また実演してみましょう。んこんな感じでしょうか。<音楽>まあ、キーを C じゃなくて、えー、ちょうど D とかにしてみましょうか。<音楽>キーを変えてみやってみます<音楽>。最初は G からスタートするわけですね。<音楽>でスライド な感じなわけでございます。今の聞聴いていただいただけでも、本当にこの4小節でできているんだということが分かっていただけたかと思います。ちょっと今はなんだっけ。なんかキーを変えてやったんですけれども、本当は C からなんですが、G からやったのかな。ちょっとキーを忘れてしまいましたけれども、ちょっと転調してやってみました。こんな感じの4小節でできている曲もあるということですよ。まあ、素晴らしいです。ちょっとついでに・・ あれもやってみますと、テイラー・スウィフトさんでその最近その、シェイク・イット・オフという曲がめっちゃ流行ったじゃないですか。あれもまた同じ感じなんですよ。ちょっとこれはおまけ話ですけれども、Am からし、なんだっけ。Am。キーが確か G だったと思うんですよね。なんで、この Am。こんな感じのコード進行だったと思います。 一応、ディグリーで書いてみますと、66じゃない、22だ。22441111。こんな感じのシンプルなトラックになっております。ちょっとやってみましょうか。ここ そで、この曲はサックスから入っていくので、うんえー、やってみましょう。うん、こうかな。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 よれしくおりいします。<音楽><音楽><音楽> こんな感じでちょっとどううでしょう実演してみましたが、8小節でひたすら繰り返されていることが分か っ, たかと分かっていただけたかと思います。それで、まあ、最後にマル、えーン5あなかなかいい感じでこの動画も長くなってまいりましたね。最後にあの、Maroon、○○5 さんであのあのサンデーモーニングで曲があるじゃないですか。そのサンデーモーニング。えーと あの曲をちょっと取り上げてみたかったんですけれども、ちょっとそうそう、僕は家を出なければまずいので、ちょっとサクサクと終わらせてみたく思います。サクサククと。あの曲、えー、Dm, G, C, C、まあ。こんな感じのあれですよ。でそれで、ずっとこれがひたすら繰り返されると、ひたすらリズムを。 こんな感じでしょうか。それで、ベースを Dm からスタートさせて、こんな感じで入力してみると。それで、Dm から。 じゃで、繰り返していくよということを紹介させていただかったんですけれども、ちょっとそろそろ出なければまずいので、この辺で終わりにしたいと思います。えー、洋楽にはシンプルなコード進行が多いので、その辺要チェックだぜということです。メロディーを変えたりとか、使っている楽器とかを変えたりとかすれば、まあいろんな曲が作れる、まあいろんなヒットソングが作れるということを、えー、覚えておいてください。はい、では、また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。<笑>